キンプリヘイヤ仕様、年末年始の圧巻ダンスに、ファン以外、からも退場を惜しむ声が、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年に入り、ネット上にはキング・アンドス・ヒラの仕様についての興味深い声が相次いでいる。それは、ファンじゃないけれど、と前置きしてから、 平野がジャニーズ事務所を退場することは惜しいとする声だ。昨年末、毎週のように開催されたベストアーキスト2022日本テレビ系 FNS 火曜祭り富士テレビ系ミュージックステーションウルトラスーパーリブ2022テレビ朝日系 CDDV ライブライブ TBSK などの大型音楽番組に、この番組に5人が出演するのはこれが最後と言われながら出演したキングピース。すると、視聴者から5月にジャニーズ事務所を退場する平野を惜しむ声が続出することに、特に12月7日に放送された FNS 火曜祭りでは、 キンプリが月読みのパフォーマンスをした直後に TRF のメンバーでダンサーのサムが自身のツイッターにキンプリダンスやバイナ特に平野仕様と絶賛ツイートを投稿するほどでした。芸能ライター番組内では平野がこの曲はリーハタさんっていうやバイダンサーさんがいるんですけどその方に振り付けをやってもらってと説明していたが リーハタハ BDS、エグゾー、N、C、D などの世界的なヒット曲の振り付けで広く知られている人物のため、一部では、平野は BDS が所属する韓国の芸能事務所ハイブまたは平手ユリナが移籍したばかりのハイブジャパンに移籍するのではないか、との憶測も、 大晦日に第73回 NHK 紅白歌合戦が放送され、金プリのパフォーマンス前に平野が5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたら、と意気込みを語ってからアルバム曲1番を披露したのですが、圧巻のヒップホップダンスでした。 それゆえ、ネット上には平野のダンステクや動きのキレを絶賛するコメントが飛び交い、金プリのファンでも平野のファンでもないけど、平野のダンスや演技力、天然と呼ばれるキャラはジャニーズだからこそもっと高みにいけると思うから残念で仕方がない。久しぶりに花のあるグループが現れたと思ってたら、一番花のある平野が抜けるっておかしい。 平野ファンではないけど、日本の芸能界は平野という逸材を手放したら大きな痛手を負うと思う。と、ジャニーズファンだけでなく一般層の心も打ったようです。女性指揮者。5月には平野ロスで会社を休む人たちが大勢いそうだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。